こう巻き込むように。どん六代目です。えー、今日は、えー、空手のつき方、えー、その一拳の作り方教えたいと思います。 えー、よく、初心者の方、拳は、えっ、ー、と、拳を作れというと、こんな、なってる方が、ものすごく多いです。えー、空手の拳の作り方。まず、指は巻き、こう巻き込むように握ってください。で、親指はがっちり。 中に入れる、えー。これですね。こう巻き込む、巻き込むように握ると、拳硬くなるんですね。普通にパッと、ぎっと握っちゃうと弱いんです。ちょっと違います。巻き込むように握ることで硬く強くなります。そしてつくときは拳はまっすぐになる。こんなんならないよ。こんなんやって殴っちゃうとえらいことになっちゃいます。 ま巻き込んだ拳でショッと突くこれが空手の突き方基本ですそれでは6代目でした